5月31日の放送会は日本テレビ系列が掲げるグッドフォーザプラニットウィークにちなんでお家でできる SDG をテーマに平野仕様が道具を最後まで使い切る再利用する方法を学んだ同コーナーではマネキンの顔部分にタブレットを装着したアンドロイド先生がおなじみだが今回は子供型アンドロイドも登場しいきなりパパ パパ、と子供に呼ばれた、平ヤパパ俺、と困惑する平ヤをよそに鉛筆が短くなったから捨てたいという子供とダメよ。パパ、最後まで使い切る方法を考えて、と女性がトークを展開していき、パパいつの間にそんなコントしたてと戸惑い続ける平ヤスタッフから、ママ役は先生です、と説明されると、すいません。 勝手に席入れちゃって、とはにかんでいた。そしてそのまま、平野がパパ、先生がママという設定で平野家の会話が進んでいったが、短くなった鉛筆の利用法として、それぐらいの長さなら逆にあれにぴったりなんじゃないと先生からヒントをもらった平野はあれにぴったりしくはととんちんかんだ回答。短くなった鉛筆はコンパスに利用した後、 新品の鉛筆の先端に接着剤でくっつければ最後まで使い切れると教えてもらうとすごい。と、感動。子供からパパ、かっこいい。と言われるとでしょ ?J なんだ、俺。とどやかをしていた。その後、平野はパパ、と呼ばれることに慣れてきたようで、先生のこともすっかりママ、呼び。食事のシーンでは、 パパの分のドレッシングなくなっちゃったという子供に対し、いいよいいよ、自分のだけかけて、パパは素材の味で楽しむから、とパパ気分を味わいつつ、ママから違うでしょ、まだ残っているでしょ、と叱られる家族コントを繰り広げていた。そして最後は食パンの袋を閉じるアイテムの再利用法を学ぶことに、平野はこれ正式名称あるんですよね。 と名前は聞いたことあるようだが知ってたのに出てこない。本番に弱い男。とぼそり。先生からバッグ ク, クロージャーとアイテム名を教えてもらうと、絶対嘘だ。となぜか疑っていた。ちなみにバッグ ク, クロージャーは、コンセントにつけると配線がわかりやすくなるという再利用法があるが、これの再利用法もう一個やってみてもいいですか便利なだけじゃあれだと思うんで。 便利と豊かさが大事と言ってペンで何かを書き出した平野出来上がったものを見てひひ笑いと笑い声を上げていたが完成したのは小さい犬の置物。そしてみんなが書けばもっとできる。自信持ってくださいと謎目線で呼びかけていた。今回平野がパパになったことでファンからは くんがパパなのが想像できないし、まだパパになってほしくない。謎のパパ設定に顔がにやけちゃった。平夜、hey, パパかっこいい。と様々な声が寄せられていた。平野耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。